笑顔を結結びびに来まましした縁結びと申しますえー、大体に縁結びっていうとあのご縁をつなぐ縁結びだと思うんですけれども我々は笑顔を結ぶで縁結びと思います、えー、思いますじゃないですね申しますえー、ここにいる会場の皆様と、えー、スタッフの皆様本当に、えー、踊り子の皆様と全員と盛大な笑顔でこのイベントを盛大に盛り上げたいと思いますので皆様 手拍子足拍子、お心拍子、どうぞよろしくお願いいたします。精一杯、ヘンリしたいと思います。気を付け